こんにちは中中村整骨院の中村骨のですトレーニングでお尻の筋肉が緊張した状態この状態を放っておくと明日または夜筋肉痛ひどい状態になるのでトレーニングの後にストレッチをすぐしていきましょう地べたに座れる方は地べたに座れる方はこのようにこっちトレーニングにした方の足で。 してない方の足で下方の足に背筋をよくしたまま倒れていきますちょうどお尻のこの辺りが伸びてきますので伸びたなーっていうところでキープしましょう痛いっていうところまでやらないほうがいいですで角度を少しずつ変えながら伸びたなーっていうところを探してみてください椅子がある場合はあ地べたに。 寝っ転がれないときは椅子に座ったまま浅く組みます浅く組んだ状態で姿勢を良くしてトレーニングした方の足に胸を近づけていきますこれも角度を変えながら伸びる位置を探してお尻のここが伸びるようにストレッチしていきましょう 痛くないっていうのが一つの目安です。気持ちいいぐらいでやっていきましょう。では。